はい、今回は HG シリーズゴジラ5をレビューしてみようと思います。はい、こちらが、えー、こんな感じですね。ラインナップは、まず表紙が、えー、白亜紀キングギドラですね。で、ボロザウルス67、ゴジラ89、鎧モスラ、白亜紀キングギドラ、ブラゴ、ラドン56、初代の方かな、うん、となってます。 またちょっとマニアックなものも含まれてますね。はい、まずはこちらゴロザウルス6。7ですね。えっ、ー、とまず、えー、ゴロザウルス結構なんかスキーとか言ってる人いるんですけれども、それほどあの目立った活躍はしていない怪獣ですね。ゴジラの、えー、映画の中でもゴロザウルス6。7なので、えっ、ー、とキングコングの逆襲の映画に出てきたえー、3位のゴロザウルスと想定されます。 で最近こう、そういえば、ゴロザウルス、あのフィギュア化されたのがありますね、ムービー・モンスターシリーズでも。なので、まあ、結構、顔の作りは、あのこのガチャガチャあん、あまりあのなんだろうかっこよくはないんですけれども、まあでも、この絶妙なこの色使いとか、このコンパクトなサイズで。 表現しててきたっていうのはあのはこの塗装とかもすごいあのちゃんと こ, うこだわってやってる感じがあってむしろむしろムービーモンスターシリーズのほがケチってる感じがあってあんまりこれあのムービーモンスターシリーズ好きじゃないんですけどもね最近のはケチってるんでなのでこの当時のまだこ の, この塗装とかも、えー、とこの色のトーンといいこのコントラストと コントラストとこのちゃんと塗装を使い分けているところとか顔以外は結構いい感じで作られていると思います次がゴジラ1989となっております、まあ、一応あの何、ー、だろう HG シリーズのゴジラって言ってるから、まあ、建前上ゴジラを1個入れなくちゃいけなかったのかなと思うんですけどもなぜか89年のゴジラが選ばれたという感じですね、うんまあ、そう他の 前作のゴジラと比べてちょっとやっぱコンパクトにできちゃってるのであのー、若干の迫力は薄いですねうんで、えー、尻尾もここのところの塗装はなくなってますしワンツーって確かちゃんと塗装されてたんですけどここからはもうされてないでうん何かと顔もちょっとあまり 89のゴジラには見えないですね。なんかあのー、この目の辺りがもうちょっとなんか暗っぽくなってるのかなと思ったんですけど、そう、ちゃんとあのー、真、ま、っ、あ、白になって、白目がすごく目立つ感じのガチャガチャになってますね。まあ、ちょっと若干、うん、まあ、このゴジラに関しては残念な感じかなと思ってます。で、次が、鎧モスラですね。ちょうどこのモスラ3が公開されたので、えー、もうこれを、 目当たりゲットガチャガチャをやった人が多いんじゃないでしょうかうんなんで、まあ、ゴジラってなってますけれども若干もうモスラがメインですねこれは本当にかっこいいんですよねこれただこの後ろの塗装は全部省かれてますね<笑>省かれてるけれどもかなりでもこの作りこのギザギザ感とかあの何、ー、このメタリック感とか い、えー、いい感じにできてると思いもうちょっとこの美しさをこう出せなかったのかなとこれがもうちょっとクリアバージョンとかになってたらすごいかっこよかったのかなと思いますね、うん、残念はい次が白秋 キ, キングギドラですねこれはモスラ3の モスラ3に出てくるラスボスなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ちょっと現世でモス ラ, モスラがちょっとキングギドラを倒せなかったんで、白亜紀に行って、この子供の頃の白亜紀の頃のキングギドラを倒しちゃえば漫才だねと思って行ったんですけど、このキングギドラも強かったっていう推しだったんですけれども、このガチャガチャのキングギドラ、かなり背筋が悪いんで、あのー、ポン。 なんか僕が持ってるギドラはあの前に倒れちゃうんですよね。<笑>不良品なのかな。ああ倒れちゃった。あこの色使いといい、こ の, こ の, この前にこのコントラストとか、微妙にこのすごいなんかこだわりがあって、違う羽のコントラスト、このメタリック具合とか、だいぶ、だいぶ凝ってますね、これは。うん 本当ならこういう風うになんかもうちょっとこう何白赤いところがあって赤いところがあってちゃんとこう黒目が入ってるんですけれどもこのガチャガチャはちょっとそこまでは細かくはできてないですねただのもう赤赤 い, 赤いだけで黒目あるけれどもあんまり目立たないうん目立たないちょっと顔はそんな細かさはあの 顔の細かさは全然いけてないですけれども、もう形が形って塗装だけでもう十分あのガチャガチャの世界でもう満足でございましたこれは。うん。かっこいい、ね、やっぱりこの。これは素晴らしい。次がバラゴン六十五です。このバラゴンはなんだろうな、まあ可愛いんですけれどもこの。 ガチャガチャ版だとなんかすごくずっしりなんか下半身にがズドーンってなってる感じがしますね う, ーんう ん, ふ ん, ふんこのバラゴンはうん大量にあのガチャガチャで出たんですごいあんまりあの良い記憶がないですしかもなんかその当時あんまり知らなかったんでうん 昔の映画とかを知らなかったんで、まあ、これをきっかけで見た記憶がありますね。何これって感じで。うん。この後ろの、ちゃんと作りとか、塗装とかもちゃんとしてて、まあいいんじゃないですかね。うん。かっこいい。はい。ラストが、ラドン1956となっております。 なぜか初代のラドンを出してきたっていうところがまたチョイスがマニアックですね、うん、でもこの2代目と比べると初代のラドンってかなりあのフォームといい目の形がリアル感があったりしてなんかこうコミカルな感じじゃないんですよねあとこ の,、うん、なんすごいあの今更見て思ったんですけれどもこの羽とかもちゃんとすごいなんかこだわった 作りになってますし、みんな胸あたりとか、まあ下半身すごい反則？反則か？反則なところとかも、<笑>なんか再現されてていいと思う。微妙なこのなんか猫背具合いいですし、な、うんかこのラドンは初代ラドンかっこいいですねこれ。うん。こ、え、い、ー、い。 はい。ということで、今回は HG シリーズゴジラ5をレビューしてみました。はい。ご視聴いただきありがとうございました。